はい。じゃあ、皆さん、こんにちは。はい。じゃあ、ねえー、練習問題 N4 ですね。はい。19番。はい。1番。インターネットのおかげで世界中の人と簡単に、えー、話せるようになりました。はい。3番ですね。はい。えー、ようになりました。ね。えー、前は、ね。インターネットのが、あね。できる前は、ね。世界中の人と簡単に話すのは 話せませんでした。ね。話せませんでした。それが、今は話せますね。えー、変わりました。ね。その時は話せるようになりました。ね。えー、例えば、ね。一生懸命勉強しました。そして、えー、漢字が、前は読めませんでしたけど、漢字が読めるようになりました。ね。えー、それとか、ね。二、え、十、ー、歳になりました。 ね、20歳ですね、20歳ね、20歳。えー、それで、日本では、ね、お酒飲めますよね。はい。お酒が飲めるようになりました。ね、そのように使いますね。えー、まあ、ポイントは可能形ですよね。話せるようになりました。話すことができるんですよね。そのようにな り, なりましたので、可能形を使いますね。はい。話せるようになりました。はい。2番。えー、この部屋で、 タバコを吸っては、はい、いけません、ねえーね。手はいけませんですね。してはダメです。の意味ですよね、はい。禁止の意味ですね、はいえー。例えば、子供はお酒を飲んでもいいですか、うん、ダメですよね、はい。お酒を飲んではいけません。とか。ね。 えー、ね。あと何でしょうね。えー、夜遅くまで、外で遊んではいけませんとかね。うん、そういうこと で, ですよね。はい。で、えー、かまいませんとかね。えー、いいですの時は、ね。手もいいですとか、手も構いません。ね。この部屋でタバコを吸ってもいいですとか、ね。吸っても構いません。うん。これなら OK ですけど、 手はですから、一番ですよね。はい。はい、次3、三、え、番、ー。今日も寒いけど、うん、昨日ほど寒くないですね。うんねえー、今日も寒いです。例えば、ね、三度です、今日は。うんでえー、例えば、昨日は、じゃあ、0度にしましょうか、0度。 ああ変ですね。0度でした、ね。昨日の方が寒いですよね。今日より。うん、で, でも3度も寒いですよね。3度も今日も寒い。でも今日も寒いですけど、昨日よりは寒くない。昨日と同じぐらいは寒くない。ね、その時に、ね、ほどないですよね。ほどない、うん。昨日と同じぐらいではないということですね。はい。 えー、じゃあ4番。深い川という小説を知っていますかね、えー。という何々、ねえー。そうですね。何か相手がよく知らないことを言うときにね、使いますね。えーえー、と例えば私は今、韓国のプサンに住んでいますけど、ねえー 例えば、韓国について知らない人に話すときには、ね、私は、うん、韓国のプサンというところに住んでいます。とかね、えー、そう言います。とか、えー、ね、例えば、私の家の近くにある店、うん。皆さん知りませんよね。えー、例えば、なんでしょう、私の、うんうん、あじゃあ、私の、あの、学校、今の、あの、仕事をしているところは、トンミョン大学。 というところですけど、皆さん知りませんよね。その時は、私は、トンミョン大学という大学で働いています。仕事をしています。ね。このように言いますね。はい。あ、深い川はとても有名な小説ですね。遠藤周作というね、人が書いた、うん、小説です。ね。はい。私のリスペクトしている作家の一人です。はい。じゃあ最後。はい。 次の発表は、私に、やらせてください。ね。はい。えー、これはね、やるですよね、やる。すると同じですよね、する、やる。うん。で、えー、やってください、だったら、ね、あなたに言うんですね。あ、これやってください。これしてください。ね、勉強してください。とか、発表してください。うん。でも、これは、やらせて。 これは、私益ですね、私益。ね。私益系です。うん、ですから、やらせてくださいは、私がしたいです。だから、私に、私がやるの、いいですか私がやってもいいですかというね、そういうことですね。はい。えー、例えば、行く。ね。行ってくださいって言ったら、ねあ、相手に、ね、あなた、行ってください。 あなたが行ってくださいですけど、ね。行かせてくださいって言ったら、私が行ってもいいですか私行きたいです。そんな時に使うんですね。はい。えー、ですから4番、やらせてください。ね。はい、えー。じゃあ以上ですね。はい。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。